はい、えー。CJCC 日本語教師研修会1週目の2回目のビデオです。はい。えー、Google スライドですね。で今日は、えー、Google スライドを実際に作ってみます、ね。彩りのスライドを作ってみよう。皆さん、彩り知っていますか ねえー、と日本で生活する人のための教科書です、ねえーね。初級1、初級2のテキストが今あります。もうすぐ入門のテキストもできます。えー、PDF ファイルもありますし、えー、音声ファイルもあります。無料で使うことができます。でこれを使ってたことがない人は多いと思いますが、 ね、Google スライドを作る練習にこれを使いたいと思います。ね、あの、ここ、ね、彩り、ここ行ってみてください。ね、こんなページがあります。ね、はい。で、まあ、なんでもいいです。初級1、初級に見てください。ね、えー、ここで PDF を全部ダウンロードすることもできますし、MP3 もそうですね。えー カーごとに、えー、ダウンロードすることもできます。ね。えー、まあ、全部使う人はね、一気に全部ダウンロードしたらいいと思いますが、ちょっと練習する人はね、1カだけとか2カだけとかね、ダウンロードしてください。ね。はい。こうね、ダウンロードしなくても、まあ、こうやってね、見ることがもできます。はい。えっ、ー、と。 はい、で、えっ、ー、とね、ここに PDF も音声ファイルもありますから、これで練習をします。もし、皆さんが自分の学校で使っているテキストとか、音声ファイルとか、それを使って Google スライドを作りたいという人は、それで作ってもいいです、ね。何でもいいですよ。ね。はい。で、3つのステップがあります。えっ、ー、と、ステップ1は、 フォルダーを作る。ね、えー。3つステップがありますけど、1つずつ見ていきますね。じゃあ、まずですね、Google スライド初めて作る人。ね。フォルダーを作ることから始めます。ね。はい。えー、3つの、これもステップがありますね。まず、ここに接続して、共有レベルを変えて、 音声ファイルをダウンロードしてフォルダーに入れる。はい。ここまでやってみます。で、ここにビデオがあります。ね。えー、じゃあ、これを見ながらやりましょうかね。はい。ではですね。えー、Google Drive のね、画面に行きますね。ここですね。私、ね、ね、えー、drive.google.com ね。 を開くと、こんな画面になります。ね。えー、これまで Google ドライブをたくさん作っている人は、まあ、私のようにたくさんファイルがあるし、ね、初めて使う人は何もファイルがないと思います。はい。じゃあ、そこでですね、まあ、どこで、皆さんが、ね、これから、ね、作業をする、ね、ところを作ります。じゃあ、new、ここをクリックして、 フォルダーを作りますね。フォルダー。はい。じゃあ、まあ、名前は、まあ、何でもいいですけど、うーん。じゃあ、例えば CJCC、えー、ね、なんでしょう。うん。勉強会、研修会とかね。何でもいいです。これはね。はい、作ります。はい。で、ここにフォルダーができました。ね。じゃあ、これから使うファイルとかはね、全部ここに入れます。はい。じゃあ、ここまず入りますね。はい。 じゃあもちろん今は何もありません。はい。じゃあ、えー、まずですね、あの、共有レベルを変えるということで、えー、っと、どこかなここかな違う。ここをクリックすると、ね、えー、シェアというのがありますね。で、えー、っと、ここに入る、入っているファイルには、学生とかいろんな人がアクセスできなければいけません。ですから、 このシェアのレベルを変えます。ね。えー、っと、下の方ですね。ここで、ね。えー、っと、これですね。anyone with the link。誰でもこのあリンクを知っている人はアクセスできるようにします。で、ここにビューアーとエディターがありますけれども、まあ、エディターは自分だけですね、えー。学生は見るだけなので、ビューアーそのままでいいです。そして、はい、こうします。 こうすると、ここに入ったファイルは、えー、URL を知っている人は誰でも見られるようになります。はい。じゃあ、まず共有レベルを変えました。はい。そして、フォルダを作る最後には、えー、音声ファイルをダウンロードして、フォルダーに入れます。ね。はい。じゃあ、音声ファイルをダウンロード。えっ、ー、とですね。えー、彩りのページに行きましょう。はい。ね。 彩りですね。はい。じゃあ、ここで、ね。じゃあ、まあ、どれでもいいですけど、はい。じゃあ、初級1。ね。で、ここで全部の PDF とか、えー、MP3 をダウンロードできますけれども、ちょっと量が多いので、じゃあ、例えば、この一課、第一課の MP3 ですね。ここ、これですね。下ですね。ここをクリックします。そうすると、ダウンロード。 はい、ダウンロードします。はい、オッケー、セーブ。はい、じゃあダウンロードできました。ね。はいで、開いてみます。ね、あ、ダウンロードできていますね。はい、じゃあ今ここはね、あのー、ここにあると、まあ、こう えー、と人によって違うと思いますけど、ここにあるとちょっと使いにくいので、ここのファイルを全部えコピーして、ちょっとデスクトップに持っていきますね。はい。じゃあデスクトップに、まあ何でもこれも、もう別にこんな作業しなくてもいいんですけれども、例えばこう、ね、ここにファイルを作って、 あここにありますね。はい。ここに入れます。はい。じゃあ、ここにデスクトップのサウンドにファイルが入りました。で、えー、ここにあるファイルを Google ドライブに入れます。さっき開いた、違う。えー、ここですね。さっきの CJCC 研修会、これ作りましたね。じゃあ、えー、ここでもまたフォルダーを作りましょうか。フォルダーを作って、ね。 まあ、何でもいい。名前とか自分が分かりやすいように作ってください。で、このサウンドのところに、今ダウンロードしたファイルを、これですね。ダウンロードしたファイルを、えっとですね、全部入れます。こうですね。はい。全部入れます。 はい、ね、すぐね、入りますね。あ、今、こう、ドラッグしましたけど、例えばニュ w でもいいんですよ。ここニューをやって、ファイルアップロードっていうのをやって、えー、さっきのこっから選んで、ね、これを全部オープンとかしても入れることができます。はい。これで、えー、音声ファイルを全部フォルダーに入れることができました。はい。じゃあ、とりあえずここまでですね。はい。 はい、えー、ちょっと説明が、ねえー、早いかもしれませんけれども、YouTube はゆっくり見ることもできますから、ね、そうですよね、ここで、ね、あの再生速度を、はい。ではですね、えー、Google ドライブの、ねねゆっくりね、画面に行きます。ね、ゆっくり、ね、あの見たい人は、ね、ゆっくり見たらね。 いいかなと思います。はい。じゃあ、まずですね、このビデオではフォルダーを作るということをやりました。はい。じゃあ、ここまでです。